5年前の熊本地震で楼門が全壊するなどした阿蘇市一宮町の阿蘇神社では、現在、災害復旧工事が進んでいますが、令和3年4月1日、楼門などの再建工事現場が公開されました。この日は4月1日とあって、月並み祭に合わせて熊本地震復興祈願祭の神事が行われ、 阿蘇神社に古くから伝わる阿蘇古代神楽が奉納され早期復興を祈願しましたそして拝殿と国の重要文化財に指定されている楼門の工事現場が公開されました拝殿の工事は8割が完了し現在は天井の取り付けや屋根の銅板張りが進められていて6月中に完成予定となっています一方 二層構造の楼門は下層部分から組み上げ、現在は1階の屋根の下に飾る組物の取り付けが行われています。また、楼門は熊本地震程度の地震が来ても倒壊しないよう、交換中4本と揺れを吸収するダンパーを取り付けて、強い揺れにも耐えられるようになっています。楼門の工事は3月末現在6割程度進んでいて、 皆様方からのお心遣いに感謝をしまして、これから一日も早く開店できるよう、職員一同努めてまいりたいと思っております。